マックス鈴木選手、川財部選手、丁寧木下選手の3名によって繰り広げられる牛丼大食い対決三つどもえ頂上決戦みんなね、こうコンスタントに1分いっぱいペースで来てるのやばすぎるんですけど、まあ、その中でも、ね、丁寧木下選手が今のところ抜けて早いですねあここに来て再びペースを上げ始めましたこれは話が変わってきますどこにあるんだその体力はあ最後わからなくなってきた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 持ってきます。もうキングのタイミングで、皆さんは大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。ではよろしくお願いします。お願いします。はい、5秒前。4、3、2、1、スタート。<笑> さあ始ままりした最強の男たちマックス鈴木選手川澤部選手丁寧木下選手の3名によって繰り広げられる牛丼大食い対決三つどもえ頂上決戦ルールはね非常にシンプルで制限時間20分以内に牛丼1杯 350g を何回食べられるかを競うものなんですけどなんだこのペースはうん<笑> まだ開始1分経ってないのに、丁寧、木下選手、マックス選手、そして川沢いる選手をね、続けて一杯完食しちゃいましたね。制限時間20分って、まあ、確かにね、長くはないですけど、ちょ、さすがにこのペースはおかしいでしょう。普通の方たちなら、もうこのペースで食べ始めたら、おいおい、あいつ絶対後半でバレて死ぬわって思うんですけど、 この方たちならこのペース維持したまま20分走り切りかねないのがね怖いところですねあさあ先ほどね食べた牛丼の配送を基シンプルなルールとお伝えしたんですけどま回、あ 一つだけこう特殊な点がありましてそれはね生卵の使用が認められているというところ、まあ、これはねあの任意で使用可能なんですけど、まあ、使うと速度が上がる反面総重量に換算されないため、まあ、単純にね同じ排水量を食べる量が増えてしまうというメリットデメリットがあります、まあ、卵1個あたりね、まあ、M サイズだとしたら大体 50g なんで、まあ、生卵を使用した場合1杯あたりの重さは大体 400g まあね1杯で比べるとそんな大したことないように 見えるんですけど、まあ、これがね10杯も積み重なると玉があるなしで総重量 500g で、まあ、牛丼 1.5 杯分近くの差になるんで結構でかいです、まあ、当然で、ね、ペースが落ちるのも早くなるんで、まあ、そのペースの落ちを考慮したとしても20分後に卵を使った場合の方がいっぱい食べられたらまら、あ、卵使う方がいいですし、まあ、そうじゃないならねこう卵なしにコンスタントに食べ進めた方がいいということになります、まあ、そこのね判断が難しいんですけどねあちなみに 今回の3選手のを見てみると、まあ、丁寧いきなした選手と川沿選手は最初のタイミングで全部の配数に対して卵全突破ですね。マックス鈴木選手は、まあ、最初にこう卵は入れずに、途、ま、中、あ、必要に応じて投入していくスタイルみたいです。まあ、この時点でね、すでに卵の使い方が分かれていて面白いですね。あまあ、ちなみに先ほど申し上げたように、まあ、卵 の,、ね、あの重量っていうのは、総重量に換算されてないんですけど、実際は、ね、十 50g もあるんでまあ、この方たちが食べている実際量っていうのはこの表示されているね3 5 0 g る排数分ではなく4 0 0 g る排数分さらにねプラスアルファで水とかも入ってくるんでこのね今表示されている量だけで も, も十分おかしいんですけど、まあ、実際に胃に入っている量っていうのはねこれよりはるか上という異常事態が起こっておりますさすがはねこれ頂上決戦といったところですねあー さあ言うてる前にね、開始5分経過。マックス・鈴木選手と川沢入選手がほぼ同時に5杯目を完食。そして丁寧木下選手が6杯完食しており、一歩リードしている状態です。みんなね、こうコンスタントに1分いっぱいペースで切ってるのやばすぎるんですけど、まあ、その中でもね、丁寧木下選手が今のところ抜けて早いですね。これ結構ね、珍しくって。 まあ、丁寧木下選手って大食い用の時とかでもねあの先行して逃げ切るというよりは結構ね最初はスロースタートで中盤以降周りがペース落ちる中一人だけ同じペースで一生食べ続けて勝つってパターンが多かったんですよね、まあ、それはね YouTube 始められた最近でも一緒で、まあ、基本的にねご自身で上げられる動画もあの1時間ぐらいで1 0キロ以上を食べるっていうザ大食いって感じのチャレンジが多かったんで、まあ、そこまでねハイペースで食べ進めている動画 っっていううのはほとんどなかったように感じます、まあ、1時間1 0キロもね1周回ってハイペースなんですけどねだからまあ制限時間20分だとねちょっと実力完全に出しきれずに終わって、まあ、やっぱね45分とか1時間とかじゃないと、まあ、丁寧木下さんのねいいところ出ない強いところ出ないよねって感じになるかと思っていたんですけど全然違いましたね 制限時間20分にしっかりと順応され、まあ、明らかにね、勝ちを見据えて立ち回っておられます。まあ、今までとはね、確実に何かが違いますね。あーあ圧倒的なキャパゆえ、制限時間内にただひたすら黙々と食べ進めるだけでもね、十分強かったのに、まあ、こんな動き方をされたらね、もう対戦相手としてはたまったもんじゃないと思います。 これはね、いよいよ面白くなってきましたね。さあ、言うてるそばから木下選手、10杯目完食。 そしてマックス鈴木選手も8杯目を完食され木下選手を、ね、川沿い選手とマックス選手が追う展開や開始から8分30秒経った現在も行われております、まあ、ちなみにね今回川沿い選手は水をなるべく飲まないように立ち回ると対戦前におっしゃられていました、まあ、実際、ね、ここまでほとんどね水を飲んでおらず、まあ、正直僕としてはねよく牛丼水なしでここまで食べられるなって思います、まあ、僕はねあんまりね水普段あの大食いする時飲まない 方なんですけど、いや卵あるとはいえねこのペースははっきり言って以上ですあちなみにね節水するメリットデメリットは、まあ、大体ねこう卵使うか使わないか問題と似たようなものがあって、まあ、メリットはねもう食材を早く下に落とせるところですね、まあ、基本的にね大食いってあの食べ物がしっかりとこう胃袋の下に落ち切ってから次食べないと、まあ、だんだん詰まってくるんですね、まあ、ここでいう詰まるっていうのはおにぎりとかをこう腹減ってる時にね慌てて食うと、まあ、胸の あたりに突っかえて苦しくなって思わずゴリラみたいにドラミングしてしまうあの感覚のことを指します皆さんも一度は経験されたことあるんじゃないでしょうかまあコンビニおにぎりとか冷えたおにぎりとかだとねちょっと発生率上がりますよね あ, あそこまでね激しくはないんですけどまああの感覚の軽度な感じ胸のあたりがモヤモヤする感じが発症しますまあこれってねあの食堂に食べ物が渋滞しているから起きるんですけどまあ当然ねそうなるとだんだん食べ物が入らなくなってくるんですよね まあ、しかも一度縮まるとリカバリーにめちゃくちゃ苦労するんですよ、まあ、多分ねこの競技中に起こるとほぼ負けが確定しますだからねあのそうならないために本当は食べ物がしっかり しっかりと胃袋に落ちたのを確認してから次食べ進めるのがいいんですけど、まあ、そんなね、誘長を長銀行してたら、まあ、これはね、これで勝てないじゃないですか、まあ、そこで登場するのがお水ですお水茶素で食材に水分要素を加えて流れやすくして下に落ちるまでの時間胃袋に到達するまでの時間を早くします、まあ、胃袋に到達するまでの時間が早まれば次の食材を口に運ばれるものまでなので、ね、このクールタイムも短くなるんでペースが上がるわけですねあー まあ以上がね水を使う場合のメリットじゃあデメリットはというともうこれはね説明する場でもなく胃のキャパ圧迫です、まあ、先ほど説明したようにまあ水で食べ物流すっていうよりはまあ食べ物にね水分含ませて飲み込みやすくするような感じなんでまあ実はねこ う, うまい人ほど水飲む回数自体多くても意外とね1回あたり使う水の量は少ないんですねまあただまあそれでもやっぱりねあの8キロとか9キロとかちょっと食べる量がおかしいんでまあチリツもでまああの 水も1リットル2リットルいっちゃうんですよだから当然ねやっぱ水を飲んだ方がペースが落ちるのは早くなりますでこれらを踏まえた上でまカーザイルさんが水を飲まないという選択肢をされた話に戻るんですけどこの影響がね出るのはこれ以降の後半戦だと思います まあ、川沢いさん、節水されている影響で、も、ま、う、あ、スピードマックスまでね、出てないと思うんですけど、まあその分ね、同じ排水と比べた場合、食べてる量はね、丁寧木下さんよりも少ないです。まあ、だからね、よっぽど元々のキャパに差がない限り、まあ丁寧木下さんの方がね、先にペース落ちてくると思うんですよね。まあそれがどのタイミングで来るのかが重要。まあ、もしね、木下さんが早めにペース落ち始めたら、まあそこからね、川沢いさんがまくって勝つ展開になりますし、 まあ逆にね、あの、木下さんが20分ギリギリまで粘ったり、まあほとんどペースを落ちずに完走しきった場合、まあザイルさんがね、刺し切れず、木下さんが逃げ切り勝利する展開となります。いや、これはね、もう相当熱い戦いですね。うーん。<笑> ちなみにマックス選手はね、今回ちょっと調子出てないですね。まあ正直大食いではよくあります。あのスポーツとかやってたことある方ならね、わかると思うんですけど、やっぱね、調子出る人出ない日あるんですよね。自分としては同じ感じでやってるはずなのに、あれはなんでなんでしょうかね。まあしっかり かもね我々普通に過ごしててもなんかめちゃくちゃ食欲ある人全然食欲湧かない日があるように、まあ、本来ね大食いの調子っていうのはねもう日によってめちゃくちゃブレます、まあ、僕もねこのレベルより圧倒的に下の位置でいつもブレてますあただねあの普段出してる動画って自分のねあの好きなタイミングで撮影できるんで、まあ、基本的にねあの調子いいタイミングでいけるんですよね、まあ、だからあのこの調子のブレっていうのは、まあ、普段の動画ではあんまり目立たないんですけど まあ、今回みたいなこう日程決めてこう複数人で揃ってやる場合だとまあこう調子のえりすぐりとか言ってる場合じゃないじゃないですかなんで下振れを引いてしまう日もありますまあね参戦やって参戦同じ結果ならま あ, あれなんですけど多分ね変わってくるとは思うんですよねなんでまたぜひ同じメンツなんならさらに廃墟メンバー加えてやってもらえると嬉しいですね僕が見たいだけっていうのは内緒です さあそしてここで川澤琉選手が14杯目を完食しここにきてついに丁寧木下選手に並びました、まあ、すかさず、ね、丁寧木下選手を15杯目を完食で引き離しますが確実に差が縮まってきています 広下さんね14杯目入ったあたりからペースが徐々に落ち始めてます、まあ、落ち始めたって言ってもね15杯目完食にかかっている時間1分40秒なんでまだ全然早いんですけどね、うん、牛丼1杯2分以下って普通の人ならもう早食いレベルです牛丼だけでね卵込み 6kg 以上食べてこのスピードが出てるのも、まあ、これがねちょっと遅く見えてしまうのもおかしいです さあ残り時間も3分を切りました序盤から飛ばしていた木下選手が逃げ切るのか水を耐え忍び足を溜めていた川澤ル選手がまくるのか最後の最後まで目が離せませんさあそして川澤ル選手がここで15杯目を完食また再び丁寧木下選手に並びましたさあ残り時間2分を切り川澤ル選手驚異的な追い上げを見せておりますさあそしてこのタイミングで丁寧木下選手を16杯目を完食 ここに来て再びペースを上げ始めましたこれは話が変わってきますどこにあるんだその体力はあしかし川澤選手その再びペースの上がった木下選手をさらに上回るペースで食べ進めております明らかに 6kg は食べている人の挙動ではありませんそして川澤選手ここで16杯目完食残り1分にして3度目木下選手と並びました今度は捉えきれるのか丁寧木下選手も勝利への執念 お店最後の力を振り絞り決死の猛攻をしのぎます、まあ、正直ねこのバケモンみたいなペースの追い上げにすでに5分近く耐えている木下選手もおかしいですさあそして残り30秒を切り配数はまだ17杯目で並んでいますもし配数が同じだった場合残った器の重量で食べた量が決定しかしここで丁寧木下選手が17杯目を完食そして残り10秒を切りましたこれは木下選手が勝つのかおっとここで川澤選手も完食川澤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 あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛・触毛手術を受けられたクリニックさんで見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです自毛・触毛の効果で変化が一目瞭然少しでも悩んでいる方がいらっしゃいましたらぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてくださいはい鈴木さん鈴木さん 計量の方が一応、えー、量なんですけど途中で下げたお産のやつも全部あの取って測ってありますのでそれを全部合計してあるようになるので、えー、と1杯のグラムよりちょっと多くなることもあります1杯350ですけど手前に残ってる分があるんではいそれでは発表させていただきたいと思います第3位完食おはようございですよし 一言い い, ですかいやーもう本当にもう本当ト限界です本当に出し切りましたと同時に、まあ、この後発表あると思うんですけども2人にすごいあのいい刺激をもらいましたねはいそんな感じ気持ちよかったですありましたでは第1位の第2位の発表なんですが<笑>えかなり僅差となっておりますので 先にどちらかと言わずにグラム数だだけのおさせていただきます第2位の完食量は5回 k 位の 1−1−1 の優勝、カザエです。 ますじゃあ、皆さんから先にちょっとこっちへ、えー、このお二方と戦っせていただいて、やっぱ、すごいやっぱ力強くて、うん、僕はまだまだと思いました。僅、うん、差でででははあったんんすけど、うん、負け負けど負負なんで 自分の実力が足りなかったということですね、うん、また受け直して頑張ります今日はありがとうございます<笑><笑>、えー、ありがとうございました今回素晴らしい大食いファイター2名と戦えて本当にまずは心からお礼をお願いしますどうしたありがとうございますどうし今後ともあのフードファイターとして えー、精進ししてて頑張っいいいきたたとままます、えー、まずは本当に今日思、えー、ありがとうございました